演武開演開どうも本日はこちらローソンの唐揚げくんチーズ味を食べたいと思います唐揚げくん久しぶりの花ではいただきます あれチーズは…と思ったらちゃんとあるね肉厚で食べ応えのあるお肉にほんのりチーズの風味が効いていて最後にまろやかにしてくれてとっても美味しかったです鶏とチーズやっぱり相性いいですねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです何がやっぱりパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします